キングプリンス平野紫耀が心身の限界で帯情報針ポスト嵐、オセオエースの現実。今年、メンバーそれぞれが活躍の幅を広げ、人気拡大中のキングプリンス。まさに飛ぶ鳥を落とす勢いの彼らだが、メンバーの平野紫耀24の体調をめぐり心配の声が上がっている。平野紫耀心身ともに限界毎予情。 2021年1月号、11月初日発売、で三大栄養素の話題になった際、そもそも栄養とか気にしないタイプだけど、ちょっと前に帯情報芯になっちゃったから、ちょうど気にし始めたところで、と発言した。帯情報、芯の原因は過労やストレスから来る免疫力低下と言われるが彼が患ったという事実にファンは騒然となった。 キングプリンスを過去に週刊女性プライムで実施した一番人に聞いたポスト嵐ランキングでぶっちぎりの1位。さらに好きなジャニーズランキングでは平野が昨年4位からランクアップしこちらでも堂々の1位となった。グループとしても個人としても絶好調であることが伺えるが、そんな彼を民放テレビ局関係者はこう評価する。 難しいと言われる漫画の実写映画かぐや様は小倉世帯から天才たちの恋愛頭脳戦からファイナル東方形では橋本環奈さ322との W 主演を見事演じきり新しいファンを獲得しました。映画の PR のために出るバラエティ番組でも天然キャラが炸裂し番組でも抜群の存在感を出していたと思います。 今年の夏にはグループで24時間テレビ愛は地球を救う日本テレビ系のメインパーソナリティという大役を務め、平野は番組内のスペシャルドラマ、生徒が人生をやり直せる学校の主演も公演。前で映画、かぐや様は小倉世帯の公開時期とも重なり、平野はプロモーション活動や撮影で多忙だったことが伺える。 実際に平野をインタビューをしたエンタメ式者は彼についてこう話す。インタビューは各媒体10分刻みだったりしますが多くのメディアから取材に答えることも、媒体によっては異常会をすることもあるため、かなりの労力がかかります。それでもサービス精神旺盛な平野くんは嫌な顔一つせず、常に全力の笑顔で答えていました。人気絶頂でも、 天狗にならず、取材陣への対応も良い。多くの媒体から評判の良いアイドルと言えます。ただ、今年の夏はあまりに多忙で買うから少し疲れが出ている時もあって心配ではあったんです。業界からの評判も良い平野は、ファッション誌の取材で、その夏の多忙さについてこう明かしている。今だから言うけど休憩時間に一人でマネージャーさんの車にいる。 時、このままこの車を走らせて逃げちゃおうかなって思ったことが何回かあった、ショー。一回、リアルに運転席に座ったこともある、ウィズ、21年年12月号。メンバーそれぞれが活躍し、金プリ人気を加速、エース一人に負担は抱えさせられないと言わんばかりに。 今年金プリのメンバーは個人への仕事でそれぞれが結果を残し、グループの人気をさらに加速させている。長瀬廉、22、派 NHK 朝の連続テレビ小説、お帰りもね、で主人公の幼馴染、ちん、こと及川良役でブレイク。 先月25日に発表された第38回ベストジーニスト2021では一般選出部門で初受賞し1月からスタートの NHK 土曜ドラマ和ゲモンから長崎通訳異文からの主演を務めることも決定している。また高橋海人22は日曜劇場ドラマドラゴン桜 TBSK でメインキャストの生徒役を見事に演じ その演技が絶賛された。リーダーの岸優太26はバラエティ番組で引っ張りだこな上に月9ドラマナイトドクター富士テレビ系では内海から救急医に転校し奮闘する難しい役をシリアスに演じ切った。神宮寺優太24もバラエティ番組名所から一番近い家テレビ朝日系の司会を務めたりドラマ 準教授高月明義の推察、シーズン1富士テレビ系、シーズン2は、に出演するなど、メンバー全員が、おののの活躍をしている。そんな金プリの実際の人気はというと、ファンクラブの会員数も順調に伸ばしていると言われています。会員数300万人超えの嵐は別格ですが、今年は活動休止中。SNS 上のファンの報告では、 キングプリンスファンクラブの会員数は現在活動中のグループで1位だった患者に影トを抜いたなんて話も出ています。前でエンタメ指揮者。今月7日には5月に単発の関東ローカルで放送された日本テレビ系の初冠番組、キングプリンスル 百姓ンプルが2022年元日スペシャルで全国放送されることが発表されグループとしての勢いも見せてきている。しかし多忙なスケジュールが続けば平野を筆頭にメンバーの体調面も心配されるところだ。BTS から見る休暇の必要性。忙しいことは人気のある証拠とも言えるが、アイドルにとって休暇は重要なこと。 と話すのはエンタメ記者だ今月6日世界的人気の BTS は2019年以来2度目となる公式の長期休暇を取ることを発表しました。BTS はデビューから6年走り続け2019年に充電期間として1ヶ月の長期休暇を取得しました。その後、カムバックした彼らが世界的に大きく飛躍したことからも 多忙なアイドルにとっての長期休暇の有益さがわかると思います。キンプリは今年5月にヒップホップナンバーマジックタッチをリリース。振り付けも全米最強と言われるダンサーメルビンティームティームが担当。また7月リリースのサードアルバム収録曲名前をシートは世界的ヒットメーカーベイビーフェイスがプロデュースした。どちらも全編英言葉で。 これまでのジャニーズアイドルらしいイメージを良い意味で裏切った。キンプリの公式インスタグラムでは海外ファン向けに英訳をつけたりデビューシングルのシンデレラガールのような王道アイドルではないクールな楽曲にも挑戦しています。また高橋さん、平野さんをはじめ全員が高いダンススキルを持っている。 忙しい仕事の合間を縫って語学を勉強するなど、海外進出も視野に入れてるのではないでしょうか。前でエンタメ式者。すでに国内ではトップアイドルとも言えるキングプリンスだが、彼らは事務所初の世界的ボーイズグループになり得る存在だ。これからのジャニーズを背負う平野への期待は相当なものなのかもしれない。 クリスマスから年末のライブを駆け抜ける平野に心身の休息とリフレッシュがあることを願うばかりだ。